はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、僕が以前からお世話になっている、栃木の食肉研究所さんというお店で、1周年のね、イベントをやるということで、ぜひね、ちょっと撮影に行かせてくれないかとお願いしたところですね、お店の方で販売している和牛油混ぜそば、こちらのメニューをですね、超特大サイズにお作りいただきまして、そちらのメニューをいただいてきました。 で、ちょっと今回の動画が、ね、いつもと変わったような感じで作っておりまして味の感想とかを少しずつねこうナレーションとか入れて今までよりもまあどんなものかっていうのを分かりやすくね、ちょっと作ってみましたので<笑>いつもと違った楽しみ方で動画をご視聴いただければと思いますそれでは本編へどうぞいただきます<笑>い はい、混ぜよいずに 醤油とがりが残った味わいをベースに和風の、ね、魚粉等のトッピングがもうめちゃめちゃ合うんですよ麺も製麺所さんにお願いしてうどん粉を練り込んだ特製麺になっておりまして製麺する際もきしめんに使うような超極太の刃を使っているので他店では味わえないようなここだけの特製麺に仕上がっております 混ぜそばなんで全部混ぜます。 たこれが全て具材を混ぜ合わわせると一味も二味もも二変わりますまず牛肉がしぐれ煮のような甘辛い味付けになってましてそれを混ざることでねもともととわいのあった醤油がまろやかな味わいに変化してまたそこにねフライドガーリックや魚粉が合わさることで香ばしさも足されてまろやかだけじゃなくて香りにしっかりとアクセントがあるいい味わいに変化いたします。いやーこれはねめちゃくちゃゃくになりますよ No. これ実は混ぜ合わせるごとに味がどんどんどんどん変わっていきまして麺の熱でね牛の脂が溶け出すと最初よりもね甘みを感じてこれまた癖になる味わいでしてなかなか他のお店でも牛を使ったね混ぜそばって少ないんですけれどもこのメニュー構成はね正直ずるいですマヨネーズ こちらら通常メニューーにもマヨネーズの味変がついているらしくて、くくるし正直牛ベースの味はいって動物臭さがなくて結構上品になりがちなんですけれどもマヨネーズを入れることによって一気にねジャンクさが増して混ぜそばらしいねいい一杯に仕上がります是非ね皆さんもお試しください 아이고 何 <laughs> やったー はいということでご視聴ありがとうございました今回の動画はいかがでしょうかまあこういった動画賛否両論あるかと思いますんで是非ね良かった悪かったなんていう意見をねコメント欄にいただけると幸いですで今回頂 い, いた和牛油まぜそばなんですけれどもこちらね通常販売もしておりましてもちろん一人前です<笑>まあ具材だったり麺だったりなかなかね他店じゃ味わえないような特別なメニューになっておりますので是非ね気になった方はお店の方で食べてみてはいかがでしょうか で、こちらのお店がね、もともと焼肉屋さんがメインでして、遠方の方とかでも楽しめるように、通販販売なんかも行っております。概要欄に公式ホームページの方を記載しておきますので、気になった方はね、そちらもぜひご確認ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね